は市民講座笹沢踊る隊です候補総科を見まして募集で集まりました全6回の講座を共に頑張った59人です毎年この日1日限りのチームこの踊るよさこいとともに11年目今年は初めての曲にチャレンジしました2020年東京オリンピックをよさこいでも応援しようという作品となっております東京オリンピックは復興五輪ということで この作品を振り付けてくださったのは福島の方になりますその福島の方が今日この踊る舞のために福島からいらっしゃってくださってますそして一日私たちと踊ってくれていますスペシャルゲストですどうぞ大きな拍手でお迎えくださいありがとうございます福島の方は台風の影響もありまして 大勢で来てくださる予定だったんですけれども、今日は、その来れなかった人の魂も2人が背負ってここに来てくださいました、そして踊る舞台は、この2人のビデオを夢を見るほど、穴が開くほど見まして、今日の日を迎えております、最後、この演舞思い残すことなく、福島にも届くような笑顔で踊らせていただきます、そしてここにいらっしゃる皆様全員にも、元気のパワーをお届けできたらと思います。 それでは踊らせていただきますささら踊る舞台ようこそ夢舞台構え 行きましょう。よー。 まあ、さんと言われうこそ日本へ濃厚と そ, う そ, うそううこへ、ね」「濃厚そ愛する友達へ東京へ向かう」「力や技が歴史を作るう」「忘れられない愛う見ても」「集う世界の 人「たからいただきおみとする」あ「熱い魂込んでたならラヴッコなら知ってるんだ」 「そしていつの穴げてきるうちの山にも見守られながら」「夢の上に花は咲く」「声を感してその思い」「届けとぼうしに入りしゅめ」「踊れと悟いでおもてなし」「さあ はい、踊舞台の皆さんありがとうございました。